おりまましししたダンサ ー, トーク、MC、のですすよろしくお願いします「東京に行かなくていい!」というサムネタイトルをね今回見て「えーどういうこと?」と思ってクリックしてくれた人が多いと思うんですけれどもこの「東京に行かんでもええねん」っていうのはが発言したことじゃござせんはい私じゃなくてですね あ, のあるダンサーの子がこれを発信発言していたんですね。 でそれに私もびっっくらとといてえと思ってえ思ダンサートークではね過去毎月ゲストダンサーをお呼びしていろんな話をしてますけども、まあ、多くは関西出身。 まあ、地方から東京に出てきたおかげでいろんなバックダンサーだったりこう華やかなお仕事がいただけて成功していたっていう方がね多かったまあ私も含めですけどそういうお仕事ができたっていう方がやっぱ多かったのでじゃあこの東京行かなくていいっていう発言はえじゃあ誰がしたんって言ったら実はこのダンサーさんね私もねちょっと勉強不足で知らなかったんですけどユリナジアさんというダンサーの方なんですよね知ってるみんな知ってた そんなんしてた？私が勉強不足なんだけどね、多分結構 YouTube のチャンネル登録者数ももう私なんかでバリバリおるし、ネット上ですごいこう有名に拡散されてる方でございました。この方が言ってたんですね。皆さんセブンルールっていうドキュメンタリー番組知ってますか？そう私1本目の自己紹介動画でドキュメンタリーが好きなんですって話してると思うんですけど、セブンルールっていうやつもめっちゃ好きで、いつも洗濯物をねこう畳みながら。 見てるんですけどダンサーが紹介されてるまああの富岡高校で、えー、ダンス部を指導されてた茜とかもねこの番組に出演してたりもしたんですけどあまたダンサーが出てる誰だろうと思ったら知らない子だったんですよ。すごいダンス動画がバズっている、まあそのフォロワー数であったり登録者数であったりの影響を受けてもう振り付け以来もうお仕事がとにかく殺到してると今自由の。 CM 振り付けだったりとかあとシンガーソングライターの優リさんのミュージックビデオとかに出てね話題になったダンサーの方みたいなんですけどちょっとねジェネレーションが違うから本当に何で知らんのって思われてたらなんかごめんなさいねそれはね本当に勉強不足でございましてちょっとね髪型とかもうこのボーイッシュというかちょっとこう個性的な感じこう独特な感じやしメディア系の振り付けをしてるんだけども。 結構なんかかかこううストトリート要素もすごい強いとい強とまあ、だから、ね、調べたらやっぱジャパンダンスディライトとかもやっぱりこう出てたりとかするようなやっぱこうストリート色もあるダンサーの子だったんですけど東京のお仕事して注目されてるから東京の子なんかなって思ったらどうやら福岡の子みたいで福岡出身かなと思ったらそれもまた違くて。 福岡に住んでんねんって現在もなお YouTube4 万人以上か4万人以上登録者がいてホームページとかもいろいろ見てもらったら分かるんですけどすごいんですよフォロワー数がなんか私 TikTok とかでも多分出てきたわなんかこの子 TikTok よく分かってないんですけど<笑>あのすごいんですよねなんかパッパッパって出てくる人ってこれ人気動画の人じゃないと出てこないんですよね そ, う そ, うそれだけだったらねほんほんって洗濯物畳んで終わってたかもしれんでも映像流れてきてびっくりしたのが「お家に帰りますただいまー」って密着やからねお家まで来るわカメラもでお家帰ったら子供がね2人「ててて」っ て, て, ているんですよで子供にこうみそ汁よそってあげて食べさせてあげてるみたいな映像がふっパって流れてあれ若い子やろうから多分こう実家に暮らしててなんか老いっ子かめいっ子のお世話してるんかなって思ったら実の子供で。 思ってあママなのっていうもう本当にこれもまたギャップほんとびっくりしたんやけどえっみたいなこういうなんかこうクールでボーイッシュであなんか今どきのちょっとこうモダンな感じのかっこいいなんか若者なんかなって思ったら「ママびっくりしたやんか」みたいなでもダンサートークといえばママダンサーやんか。だかかららもうそっから見ちゃって ちょっと待ってこの方やママダンサーやんと思ってもうそこは共感しまくりやんか旦那さんもダンサーさんみたいなご夫婦若い方28歳って紹介されてましたねだから全然年下なんですけど若いダンサーの夫婦でお二人お子さんいらっしゃって東京じゃなくて福岡のダンス教師で教えてるものをあの毎週録画して毎週あげるっていう作業ね YouTube でしてるみたいでその動画がすごいこう好評だと 出してる動画見てみたらもうね6万回回ってるやつとかあるけどもだいたい2万以上は回ってるね3万4万とかもうすごいよこの何万回回るって1万回るだけでもすごいからねあの私のダンサーとか見てもらったら分かると思うけどもう 5,000 回すら回せてないからねすごいのよこの何万回再生をずっと出し続けてるっていうの。 まあ、こういうね YouTube を定期的に上げられてるで地方から福岡からこれを毎週発信してるっていうところに、えー、オファーが来て。 東京ににに仕事に行くとで一緒に生徒さんとと出演するとかね多分その優りさんの、えー、ミュージックビデオとかはソロで出てたのかなと思うんですけど地元は離れたくないみたいなそうまあそれの、えー、経験と実績があるからこそだと思うんですけども生徒さんとかもインタビューされるじゃないですかその生徒さんの中でもねやっぱり東京に行かなくても有名になれるんだダンサーとして活動できるんだっていうのをイリナジアさんが教えてくれたっていうのをおっしゃっててちょっと衝撃というか。 これぞコロナ禍が生んだというか本当に日本のどこにいようが前回ソロトークで紹介したダンスワンプロジェクトとかもそうですけどもう日本全国どこにいようが、まあ、世界中どこにいようが本当にこの携帯私ねいつも携帯スマホで撮ってますけどこのスマホ1個で。 世界に日本全国に発信できる時代なんだなっていうのを新世代のダンサーの子やと思ってちょっとねもう衝撃やったというか私が中学生高校生ぐらいの時にあった携帯ってやっぱりあのガラケーなんですよパカッとするやつな中学生の時に初めて持った携帯って白黒やったよ白黒のこうカチャって吸ってパチパチパチって打つやつやったんですよ それもパニクルのウォークの画面にししてましたけど<笑>今のやっぱ10代の高校生の子とかが持ってるものがやっぱスマホだったりするわけじゃないですか。とか、まあ、家にパソコンがあるとかねやっぱりダンスープロジェクトで『スッキリの、ね』の演者さんとかも言ってましたけど映像を撮ることのクオリティとそこからの動画を編集するクオリティそしてそれをワンポチで全国へ発信できるこの便利さ。 の時代に生まれた子た子ちだからやっぱりそれは確かに実現可能なんや。私らの時代みたいにアメリカに行かなやっぱ世界的に活躍できへんとか東京に行かなダンサーの仕事もないんやっていう時代とはちょっとやっぱもう変化しまくってるっていうのがもう如実に。<笑> こうあらわになっているというこの世代ジェネレーションギャップみたいなのがもうあらわになってしまっているという衝撃でしたね。私にねすごいこう進路相談の D.M. とかをあの寄せてまあ受験時期やからね結構。 この時期どうしたらいいですかどういう専門学校に行ったらいいですか地方に行った方がいいですか東京に行った方がいいですかとかねこうどんなオーディションを受けた方がいいですかとかいろいろ進路相談センターみたいにこう DM が来るんですけどその詳しくないよ全然自分の生きてきたたった1個の人生の道しか私は知らないのでその詳しくないんですけどもまあね進路相談はいろんな先輩に聞いてくれてもいいんですけどこれはね私もうみんなに紹介したかったその受験生受験生 これからダンサーとしての進路を来年どうしようかなって思ってる子にこれはちょっと紹介したかったもうあなたたちの時代はニュースタンダード出てきてるよっていうこれぞ多分自己プロデュース力っていうやつですよね自分のことを自分でプロデュースして発信する力も同時に身につけるスマホでできてしまうパソコンでできてしまうとかねそういう時代になっちょるわっていう<笑> 便利な時代<笑>そういうのは多分私より10代20代お若い皆さんの方が上手につな使いこなせると思うから、まあ、ダンスの技術をもちろん技術は磨くんですけれどもこういう自己プロデュース力ファッションであったり動画の配信の仕方 SNS の使い方だったりっていうのはねなんか新しいこう成功の仕方っていうのを生み出した子なんじゃないかなっていうのはね。しかも、まあまあ 28歳で2人の可愛いいお子さんのママでもあるとか。 衝撃だったんだけどこれはダンサートートク見てる人にお伝えしなきゃと思って結構ね私は東京におらんなそういうパッてオーディションがある時も受けに行かれへんしとかまああると思うよ実際ね明日オーディション来れるってい う, いうので「最初できます」っていうのはやっぱり30分ぐらいできるわっていう距離にある東京の子が有利かもしれないですけどもコロナが生んだものがねやっぱ冬ばっかりじゃなかったですねすごい新しいものを一気に急成長させたなっていう。 のが出たんじゃないかと思いま す, すいません今日ずっと鼻声で申し訳なかったですけどもなんかくしゃみが止まらなくて鼻炎アレルギーすごい持ってる人なので急にマイクつけましたけどもそうこれね旦那が誕生日プレゼントでマイクくれてテストしようと思って テ, テストも含めて今回の動画撮ろうと思ったのにずっとつけ忘れててごめんなさい。 この後半になっっっててけすいうえっと今回のねサムネタイトルにありました「東京行かなくていい!」って言ったのはですね「セブンルール」で「東京に行かなくてもダンサーとして仕事できるよ」っていうのを見てこう洗濯物をたたみながら「えっ!?」 衝撃だっっったたたのでユリナジアさん見てって紹介したかった是非ともみんな発信できるよどこにいても自分のことだっていうねまあ、そのためのスキルはもちろん磨かないといけなかったりもするんですけれど も, もすいません勝手にあの面識ないのにすごい今日ペラペラいろいろってしまいましたけどもユリナジアさん の, 方の活動もね楽しみにぜひ見ていってくださいそういう新しい世代 こう今現役で活躍してる女性ダンサーの人が将来ママになった時とかにあのこういうダンサートークとかでおしゃべりできたらああええなとも思うのでまあ新世代のねそういういろんなやり方ママになろうがどこに住もうがダンスはこういうやり方でできるじゃんっていうねそういう素敵な方法とかをねどんどんシェアしていけたらやっぱダンサートークっぽいなって私は勝手に思ってるので<笑>ママの共感力だったりママの察知能力だったりそのもうママダンサー すごい掛け算ですごい人がどんどん誕生するって私は思ってるので今回のねこのユリナジアさんの活動はすごい私はもうびっくりまししまた表にね出てないだけでもういろんなママダンサー多分。 いいいっぱいいると思うのでなるべくポジティブな気持ちで発信していきたいなと思っているのでねみんなでねこうしゃべりながらダンサートークしながらですねこのシーンを一緒に盛り上げて い, っていけたらいいなと思うのでぜひねチャンネル登録いただいていろいろね皆さんコメント欄とかでコミュニケーションが本当は取れたら嬉しいなと思っておりますのでぜひ拡散シェアもよろしくお願いいたしますほらまたな